な「なぜなぜなぜどうしてどうして」 さあ「あれから今日までずっと同じ写真 SIMAUM すてき。 な「なぜなぜなぜ」「どうしてどうして」 だけはどうしても考えられず 照る「どうし戻れないな」